ありがとうございますそれでは発表時間は30分ですそれでは井口さんを拍手でお迎えくださいはい、えー、Python PyQ とと QGS で始める公共交通分析発表を始めさせていただきます、はい、まず自己紹介です、えー、井口寛弘と申します GIS SGS と, と名乗らせていただきまして GitHub や Kita で活動しておりますちょっと余談なんですけど今日はあの受付したらですねああのまあ、こういう スピーカーとかのシールを渡されたと思うんですよ。私迷わず服に貼ったんですけど、一人も服に貼っている人を見なかったっていうそういう人間です。はい。あとまあ私株式会社ミエルネというとこ呼ばりまして、そこのちょっと会社を紹介させてください。ミエルネと呼びまして、まあ、ローマ字読みです。で、位置情報に関するまあいろんな技術を持っている会社ですということです。位置情報というとこういうまあ、要は地図ですね。ピアタクうと、はい。地図に関する仕事技術をコアに位置づけていろんな事業をやっておりますと。 今日紹介する QGIS だとか Google マップやマップボックスの代替となり得るマップタイラーというサービス、また会社もですね、いろんな地理情報を一元管理できる見えるネベースというプロダクトを開発しております。ワードクラウドでいうとこういった弊社のですねソリューションがなっています。 一度情報で世界を変えるということをキーワードに活動しております、ぜひ覚えていってください。また、一緒にですね未来に挑戦する仲間を紹介しております募集しておりますので、続きはウェブでということで検索してみてください。はい、今日のコンテンツです、参照構成になってまして、QGIS と Python パッケージとのつながりとの説明、そしてまず GTFS というのは 何, と何なのかということ、そして最後に今回のメインである GTFSGO の紹介になります。 それでは早速ですけれども、QGIS と Python、PyQ とについて、まず第1章ですね、説明させていただきます。まず QGIS なんですけれども、まあ、こういったですねいろんな画面が出てますけど、まあ、要は地図のアプリケーションということで、覚えていただいて差し支えないです。QGIS はです、ね、オープンソースの GI ソフトウェアです。 近年、品質がと機能がで す, ねすごくまあこの5年とかなんですけども一気に10年、5年で向上しまして今まで言って GIS ソフトというのはかなり高価なシェアウェアしかなかったんですけどもそこにこの QGIS ががっと入ってきて飛躍的にシェアを伸ばしているところになりますまたこのソフト自体は C++ と CUE とで構築されていますまたマルチプラットフォームに対応しまして Windows、MacOS、Linux で動作するものです。 オープンソースなので、えー、GitHub 上で開発しているところも言えますし、えー、どなたでも、えー、コントリビュートすることができますじゃ GIS なのかって話なんですが、えー、ジオグラフィックインフォメーションシステムの、えー、頭文字を取ったものでこれは日本語では地理情報システムと、えー、呼ばれますこれはですねさまざ、あ、ま、えー、な位置情報データを表示分析するためのソフトウェアの総称ですなので GIS というソフトはなくて、えー、ソフト群のことを言います で分かりやすい例は Google Earth とか Maps ってあれはまさに GIS です。要はああいった感じ で, です、ね、地図にいろんなデータを重ねて分析表示ができるというのを GIS と言います。では、そこに Python と p y q と話なんですけれども QGIS はです、ねまあ、C プラで書かれてるんですけどプラグイン機構というものが有してありまして基本機能に存在しない独自の機能を Python と p y q とで実践することができます。 そしてです、ね、ここがさらにユニークなところなんですけれども QGIS の公式の QGIS プラグインリポジトリというものがありまして開発者が開発したプラグインをそこにアップロードしたりユーザーがそこから自由にダウンロードすることができるというエコシステムがあります、えー、プラグ公式プラグインリポジトリはこんな形になってまして多いもので数百万ダウンロードされていたりあとはえとです、ね、あのちょっとしたレビュー機能だとかがついたりあとバージョン管理もこれされていたりします また、弊社、見えるねでもえプラグインを公開してますし、私も個人で、あれ、消えた、こっえはい、私個人でもプラグインを公開したりしてます、それぞれあの数千から多いやつだと1万ダウンロードとかされてて、結構使われてるんだなということがあったりします。また、ここがさらにユニークなところなんですけれども、人気なプラグインは QGIS の基本機能に取り組まれることもあります。 これは最近の話なんですけれども2012年にですね最初のバージョンが公開されたプロファイルツールっていうプラグインがあるんですけれどもこれがですね最近この間ついこの間リリースされた2022年リリースの QGIS3.26 っていうバージョンで基本機能として実装されましたこれプロファイルツールは断面図を作るプラグインになったんですけれどもこの画面の右側のようにですね基本機能でその こう2次元のデータの断面図を取ることができるようになったということです。こういった形というのはオープンソースエコシステムの中でも有人気が例かなと思います。じゃあここからはちょっと技術的な話なんですけれども、プラグインシステムの技術的背景ということで、QGIS はです、ね、内部に独自の Python の実行環境を持ちます。え例えば Windows の QGIS だと、内部に Python3.9 がそのものが内蔵されています。 またその実行環境に PyQ とはもちろんなんですけど NumPy とか Pandas とか m a t p ロ o t l i b とかそういったです、ね、汎用的なライブラリが最初からインストールさ れ, るのでされているのですぐ使える逆に言うとです、ね、そこに追加のライブラリを入れるとかってなるとまたちょっと面倒なことがあるんですけど、まあ、最初からいろんなものが入っているということですまたもう一点としては C プラで実装されている QGIS の各クラスは Python へバインディングされているので事実上ほぼすべての API に Python からアクセスすることができます これ左のこの画像がその例でして、えーとまあ、左これでだけ見てもって感じなんですけれども、Python からすべて読んでるし、えー、フォルダーとしても Python の、えー、そのものが内蔵されてるんだよってことが分かるようになっています。えー、またです、ね、こういう Python 自体の言語の機能、あと q p i s の API の地図機能、あと p y q u t e による API、これらを組み合わせて独自の地図機能を開発できるというのがプラグインシステムになります。 次が第2章で GTFS とは何でしょうかという話になってきます、はい、GTFS とはですね General Transit Feed Specification というものの略で公共交通機関の時刻表はいわゆる路線に関するデータの総称ですあ 企, 画企画の名前ですこれ Google が策定したもの で,、えーとですね、日本ではバ ス, バス業界を中心に最近ですねこの GTFS の整備が盛んになっておりますまた、えー リアルタイムの位置情報を配信する GTFS リアルタイムというものもあるんですけれども、これは本日のテーマではないので、ちょっとグレーアウトさせてますけど、これもえか企画、活用が進んでいます。GTFS はですね、複数の CSV、テキストファイルからなりますと。で、いろんなテーブルがあってですね、エージェンシー、ストップする、ストップタイム、たくさんあるんですけれども、それらがこうプレインテキストでえ何個もある、それが GTFS。 と言いますこの CSV テキストファイル群のことを CDF と言います。でこの GTS なんですけれども各ファイルは CSV なんで機械判読性は非常に高いんですけれどもこれ人間が読むようにはできないです、えー、例えばですねこれストップタイムスっていう、えー、CSV の中身なんですけれどもこれ各行がですねこの停留所に何時何分に着くっていうことを示している H レコードがそういうことを示しているデータなんですけれどもじゃあこれを人間が見て この行はじゃあ実際これどこのバス停なんだその現在位置が経度移動でいうととかっていうことが果たして読み取れるでしょうかってこととあとこの各行赤枠内 の, この一連の停留所をこうつなぐと一個の経路になるんですけれどもそのことって知ってないと読み取れないっていうまあ人間が読むようにできてないということですで。この GTFS の各表はえとですね RDB まさに RDB なんですけども正規化されているので えー、人間には取り扱いが難しいということです。これ左の図はウィキペディアから引用してきているんですけれどもこれだけたくさんのテーブルがありかつこういったリレーションがです、ね、複雑に組まれているのでこれをまず分かっていないと必要なデータが取りに行けないと、まあ、そういったことです。なので活用するこれ人間が読めないので活用すするにはなんかソフトウェアが必要とということですじゃあじ具体的に GTS がどんなソフトウェアで活用されているのかということなんですがその最たる例が、えー、Google マップスになります。 えー、皆さん意識せずにこう経路を検索するとバスのルートも出てくるわけですけれどもそれは裏側では GTS データがえーあるということです。GTS を整備してこう Google に申請するんで す, するとえー Google の検索方法が出てくるそんな流れになっています。じゃあこれ以外に何か活用例があるのかというと、えー、目立ったものがない状態ということですね。 グーグルマップに乗ること自体が公共交通事業者にとっては GTU をセーブするモチベーション、大きなモチベーションであることは間違いありしかしですねせっかくこういう公共交通機関の時刻表や走行ルートなど、ですね交通に関する面白いデータがオープンで誰でも使えるような形で公開されているのに、グーグルマップ以外で使われていないというのはもったいないのではないかという課題感がありました。 はい、ここからがメインで g t f s 5の紹介になってきます。はい、g t f s 5の活用の幅を広げたいという課題感と、得意分野私の得意分野である QGIS、Python、PyQ と、これらをもとに開発したのが QGIS プラグイン g t f s 5です。はいえーまあ、右のスクリーンショットがすべてではあるんですけれども、GTFS を簡単に可視化するプラグインということで、あの機能が主に2つありまして、 単純にルートと停留所を可視化する機能と運行頻度を集計する機能この二つになりますそれぞれの機能がですね難しいことなく数回のクリックで実行できるようなユーザーにタイヤーズがついていたりしますまずできるコード一ということで今言ったルートと停留所の可視化です簡単な UI でですねさっき言ったような CSV 群をパースして地図上に可視化することができます カラフルにルートを表現したり、あとはかわいいアイコンで停留所を表示したりができるということです。で、まあ、そういうふうにこう汎用的なデータに変換するので、その後ですね、QGIS 上で、ちょっとしたです、ねこうえー、バスマップみたいな、そういったデザインにも使えます。あと、ラベル情報、あの各地点に、ここのバス停の名前はなんだとか、そういった情報を持っているので、ラベルの表示もできます。 またできること2つ目ということで運行頻度集計です。これはですね、停留所間の通過回数、えー、すなわち運行頻度を集計して可視化するという機能です。これはですね、言葉で読むより見た方が早いんですけれども要は緑の線が運行頻度を示してまして太いほど運行頻度が多いということを示しています。また、えー、各ラインの横に数字が書いてある こ, この拡大図が見えます。 拡大図があると思うんですけれども、その数字がその、じゃ太いっていうのは定性的な見た目の話なんで、そこが実際 何, 何回通過してるんだっていうのを数字で見ればいいということです。なので直感的に理解しつつ、えー、厳密に知りたいところは、えー、ちゃんと数字を確認すればいいということです。また、できること3ということで、これは機能というよりは、これらの機能を使って何ができるかという話なんですけれども、この処理結果を使えば、 他のです、ね、いろいろなデータと組み合わせて可視化分析できるということになります。例えば右のこの図はですね赤色の四角が見えると思うんですけれどもこれは人口メッシュと呼ばれるデータでして赤が濃いほどそのエリアの人口が多いことを示します。じゃあ例えばこの図とさっきの運行頻度を重ねると見えてくるのが中央のカーソルが多分見えると思うんですけど中央のこの辺りと右下の辺りって人がそこそこいそうなのにこれバスが通っているのか あと、えー赤い、赤いところにバスが通ったとしても、その線が細かったり、人がいないのに太すぎたりしたら、そこは過剰でないかとか不足しないかということが、えー、一目して分かるわけです、はい。こういう問いかけが生まれるということですね。可視化することでそういった問題を発見できて、解決策を議論できる、そんな、えー、議論の種を作れるというのが可視化の強みだと思います。はいえー、じゃあ、そんな g t f 実際に活用をどんなふうにされてるんですかという話なんですけれども、これ、まず1個目は。 グーグルでちょっと g t s 5でググってみたら出てきたやつなんですけれども山形県さんのデータを活用した分析可視化の方法という資料が出てきましてこういった資料があるだけでもなんかすごいなと思うんですけれどもその中で g t s 5の利用例が紹介されております、まあ、やってることは先ほど今説明したような人工メッシュとの組み合わせの例ですまたですねこれは先月の話なんですけれども活用事例というよりはまあバズりましたという話なんですが先月なんか ずっとです、ね、そんなにメジャーじゃない状態だったんですけれども、先月あの、ちょっとフォロワーがかなり多い人が、この g t s ゴっていうのを使ったら、なんかすごい集計できるよみたいなことをツイートしたら、なんかおバずりしまして、その結果あの、左のようなですね、ちょっときれい、綺麗面白い地図デザインなんかも波及したり、こういった活用事例が出ています。また、この時に起こったことは、スターがなんかこう垂直に増加したというような、そんなことがあったりします。 また GTS5、オープンソースで開発されています。GTS をパースするモジュールは MIT ライセンス、それ以外は GPL ライセンスとなっております。ここで何で GPL かというとです、ね、QGIS は Qt に依存しているので GPL ライセンスが適用されますで。QGIS プラグインは QGIS の API に依存するので GPL が適用されます。ただし、この GTS パースするモジュールは QGIS の API には依存しないので MIT ライセンスを適用しているということになります。 また、えー、バグ報告、バグ修正、あとですね多言語対応とかもあるんですけれども、あらゆるコントリビュートを開現しますので、興味のある方はリポジトリを見てみてください。はい、ここからが、えー、ちょっとテクニカルな話なんですけれども、えー、じゃあどうやって作っていくかという話なんですけれども、まずユーザーインターフェースです。えー、UI は、ねまえー、PyCute で構築しています。えー、でじゃあどうやってやデザインするのかというと、QGIS をインストールすると、 デザイナーという GUI のアプリケーションがついてくるんですね。それを使うと、マウスがカチカチしていればです、ね、UI のデザインというのが作れます。なのですごく効率よく UI デザインできるということです。また、それだけではボタンをクリックしても何も起きない状態なので、各ボタンとかに Python と PyCut の API で動作を定義していくことになります。下のこのフローチャートみたいな、これ3段階ということです。 でそれが、えー、より詳細にいくと、まず、QT デザイナーで作られる QT の、えー、UI 定義は、.ui ファイルという XML 形式のテキストファイルです、えー。上のような、上の画像のようなのが出来上がります。えー、PyQt はですねその UI ファイルを直接読み込んで、その XML をパースして、えー、GUI を構築できます。中央の 赤, 赤枠内ですね。これはファイルを直接読んでいることが分かります。 また読み込んだこれセルフ .ui という変数クラス変数で UI のオブジェクトを保持してじゃあ Python コード上で例えばセルフ UI プッシュボタンというボタンがクリックされたらセルフエクスキューションという関数を実行しますというそんなこういうふうに UI に動きをつけていきます。また、でキュートの仕組みに沿って多言語対応も可能です。 その場合は QT リンギストっていう、これは同梱されてないんですけれども、そんなソフトがあって、それを使って GUI 上で翻訳作業をします。GTFS5 では、英語を基本語として、日本語とフランス語に翻訳しているという形になります。なので、他の言語でコントリビュートしたいという方は大歓迎でございます。 また次です技術的背景に g t s のパースということで g t s どうやって処理しているんですかという話なんですけれどがこの図に尽きるんですがまず入力は g t s のさっきのファイル群、CSV テキストがたくさんあるよとそれを格納した ZIP ファイルとしますとそれをこう入力として与えてそれを Python で展開して Pandas のデータフレームに全部まずしておくまずそれをしてインポートします。 でえー、例えば最初に機能の1つ目である運行停留所とルートの可視化でいうと停留所データと経路データを出力したいというにそに必要なデータフレームをです、ねこうまあ、パンダスのマージを繰り返すわけですね要はジェーションなのでそして例えばストップとルーツを組み合わせて停留所データを作るし他の4つのテーブルを使って経路のデータを作るということをしています。 でここでそれで大変だったことなんですけども、えー、さっきもちょっと話したことなんですけど各テーブルの役割とテーブル間の関係の把握というのが大変でしたとさっきの図を見れば、まあ、要はですね何と何がリレーションしててそもそも ID をキーにどこかの値を持ってくればいいんだなっていうのはまあ予想がつくわけなんですけれどもじゃあどこのテーブルとこうジョインすればですね必要なデータが得られるかっていうのはあのよっぽど仕様を読み込まないと分からないかったわけです。 テーブルが多すぎなので結構難しいところですこれはもう分かってしまえばというところなんですがもう1つ難しいところとしては g t s ではです、ね、多くの値がオプショナルであるとこれはですねあの各テーブルでこのカラムはあったりなかったりしますとか、えー、いうことですなんかこのカラムの値がぬるいになるよとかそういうことじゃなくてカラムがあったりなかったりするあともっと言うとです、ね、テーブルがあったりなかったりするということもありますまあ えー、エンジニアの方は多分オプショナルな値の取り扱いっていうのはまめんどくさいというのはなんとなく様相がつくと思うんですけども要はデータがあるななななししにに応じた分岐をいいいいといけないとといけうことになります、えー、例えばこれ書いてありますけどさっきのです、ね、ルートを表現するときに、えー、ちゃんときれいなルートを走らすと表現するにはシェイプスっていうテーブルが必要なんですけれどもそれは必須ではないというのが結構あの衝撃的なポイントとしてありますということで GTS はそういう結構緩い規格なので 使うときは結構辛いこととがありますということでですす、はいえー、点目運行頻度の集計ですここが結構技術的にはみそなところなんですけれども、えー、まず運行頻度を集計するときにあその前なんですけども GTS では、えー、この画像左のようなこれ道路がどこに走ってるか分からないんであれなんですけれどもこう現実のバス停をイメージしていただくと道路があってその両方に同じバス停の名前があるということはまあま あ, あると思うんですね。 そういう明らかにペアで存在する停留所もですね別々に定義します。これ自体は使用としては間違ってないと思います。ただしそういう運行頻度を集計しようとするとですねそういうのがバラバラに集計すると上手くないあんまり楽しくない結果になると。要はそういうのを一箇所に集約してその集約した停留所間の運行頻度を集計したいという気持ちがあります。なので右のような状態にしたいわけです。 これは定流所がたった2点だったら、まあ、そんなに影響ないんですけれども、えー、例えば交差点とかだと定流所が4つとかになることもありますしそういうのがバラバラになっていると集計がですねそれぞれ個別の数字が出てきて、えー、欲しい数字にならないということになります。じゃあそ う, いうことそういったですね類似する定流所をグルーピングしてあげる必要があるということですね。 じゃあ、類似って何よって話がここからなんですけれども、類似する定流所を GTS の中ではこの3パターンに定義していますと。1個目は、同一の親定流所を持つ定流所群、これは GTS の使用に則るものなんですが、GTS の定流所のデータは使用上なんですけれども、ペアレントステーションという親定流所の情報を持つことができます。そういった情報があれば、そこの位置に集約しますはい点これはそんなな難しいい話じゃないです。 2点目はストップ ID、これ ID ですね、識別子なんですけれども、そこに同一の窃盗時を持つ停留所群という2つ目のルールです。これはですね、各停留所、ストップに、ここで例として書いてあるんですけど、ホゲアンダースコア1とか、アンダースコア2、フガハイフン A、B みたいな、慣例的にこういう名前の付け方をすることがあるので、こういったものに対応するために、同一の窃盗時を持つ停留所群という条件をつけています。 これは区切り文字が分かってしまえばそんなに難しい処理ではないんです。3点目がストップネームが一致していてかつ地理的に貧乏には定義十分、これが1ページ前で紹介したようなパターンでこの小さい画像のパターンなんですが道路を挟んで西五条13丁目というのが同じ近くにあるわけです。それをまとめたいというのが3点目になります。えー この場合、まあ、ストップ ID のときもそうなんですけれども、これどこに集約するかというと、優劣がないので、それら全停留所群の重心地理的な重心に集約します。はい、じゃあ、えー、A で実際にどういう処理かというと、ですね、えー、一定距離内の同盟停留所をグルーピングするという処理になります。なので、この左の図でいうとこう、まず青の円が一定距離内としますと。 するるとこのの画面内に点ががつつああってパイコン会場前というのが4つあるわけですですけど左上のパイコン会場前は遠いんで集約しないし範囲内であってもこのビューフェス会場前って全然違う名前だから集約しないなので結果この3点を重心に集約するとこういう処理をする必要があります。 じゃあ近傍判定書類をどうやってるかというとですね、えー、まあ同盟の定留所というのはこう、えー、全定留所を集めてもそんなに数がないのでまず同盟の定流所を集めますとでそれらの距離を比較します例えばですね全定留所間の距離を比較していくと定留所の2乗の計算量になるのでこれはまあ現実的ではないわけです、えー、で、えー、距離計算には経緯度の、えー、これ難しい言葉カタカナ書いてますけどユークリッド距離って要は一番シンプルな計算をしてますということです 経緯度平面として捉えるということをします経緯度っていうとあの東経とか西経とか、えー、北緯南緯とかああいう数字なんですがあれは地球の位置を示すものであってあれ地球は球体なので厳密な計算ではないんですね距離計算ではなので実際にやっちゃいけないんですけども今回は ここの距離感が何メートルっていう厳密な距離は必要なくて、えー、一定程度近いっていう条件が取れればいいので今回のケースでは適切に敷地を設定さえすればこの計算このファジーの計算でも実際問題ない結果が得られているということになります、えー、またもう一つ定理所のグルーピング後の集計処理と、えー、定理所のグルーピングが完了しましたとそこからが本番でここがその本番の話なんですけども集計処理をどうしていくかっていう話なんですが 停留所の一覧集約後の停留所の一覧が得られるわけですね。で、1レコードは停留所のその位置と、じゃあどんな路線を走ってて、じゃあその路線の何番目だっていう情報を持つとしますとここちょっと難しいんですけど、説明が。この一覧表を加工してですね、出発地の停留所と次に行く停留所のペアっていうレコードの新たなテーブルを作りました。でこの時に えー、集約した後のテーブルに対してそれをやるので、えー、地理的にですね同じパスというのが出てくるわけです集約してたら地理的に同じパスはこれ同一のパスとして扱うただし方向は考慮する必要があるという、まあ、こういったことをして、えー、パスを整理すると。 そのパスの搭乗回数をカウントすれば、それがすなわち運行頻度になりますというちょっと難しい説明なんですけれども、これはあのコードを見ていただくしかないかもしれないですはいでここで、ですねえ当初なんですが、コストが大きい集計処理、集計処理、計算対象のデータが多いので、GT s が巨大に大きくなってくると、規模の大きいバス事業者だと、ですねこれ分単位で処理時間がかかってしまいましたと。 えー、まあかかってもできる処理はできるんでまあそれはそれでいいんですけどあのユーザーからしたらですねまあ早い方が越したことはないわけですえなので Python のおさほや Python の定石に沿ったチューニングより改善しましたということでここはそんなに難しいことをしているわけではなくて Python のまあ定石に近いんですけれどもフォーループを避けましょうととにかく Python のフォーループはあのまあ有名な話ですけど結構あの時間がかかるということが言われていますなので、えー パンダスの仕組みを生かして表とか列とかに一発でこう処理をかけれるマップやアプライといったようなそういった関数を使うことで蓄次処理をまずやめましょうということをしました。またえーそういった処理をするためにはですねいい感じのテーブルの構造にしていかないとやりにくいできないってことがあるのでそういった表構造に持っていくっていうそのゴールに目指したテーブル構造にしていくってことも必要でした。 またもう一点こっちはそんなに大きい話ではないんですけれどもこうさっきのストップ ID とかを関数に渡すと値が入ってくるっていうそんなインターフェースの関数があったとしてこの関数の計算コストがちょっとあるとしますとそういったときにその関数をメモ化しておくと早いですというこれは当たり前のことかも分からないですけれどもこれはあの Python の標準ライブラリの LRU キャッシュを使っただけでえ随分ん改善してましたこの2点が結構効果が大きかったですということになります はい、えちょっとまとめの前に、じゃあちょっとせっかくなんでデモしますけど、これが QGIS の画面になります。QGIS はまあこういうソフトですという紹介もできるんですけれども、このようにですね地図上にいろんなネタを重ねられますよてまあこれが GIS です。g t s 5でやってることは、このまず g t s っていう CSV テキスト群を読み取って、このまず、 可視化できますということです。これ、寄っていくと、ですねこうやってバス停の位置とかが分かって、この現実の他の地図と重ね合わせて、ああ、こういうバスが配置してるねということが見えるということです。こんな感じですね。こういう、これは北見なんですけど、北海道の北見市というところです。こういうズームとか、こういうことができるのが GIS になってきます。 またですね、さっきあの停留所の集約について話しましたけど、その実例がこの辺りにあると思うんですが、えっ、ー、と背景があると見ら か, から、例えばですね、ちょっとマックなんで文字が小っちゃくなってるんですけども、ここ、えー、交差点でですね、飛んだなんかあの同じバス停が名前のバス停が4つあるんですよ。はい、これを、えー、さっきの処理をかけて、えー、このこの中心に集約しています。という、そうすることで、えー、例えば このバス停から西方向に出ているところが1本に集約できるので実際の運行頻度が読み取れるということになります。こんな感じですねなので、まあその、こういうメインストリートのようなところがこの運行頻度集計によってメインストリートのようなところが太くて郊外の方に行くと細いねというのが、まあ、一目できるわけです。 ではこんなところにしましてじゃあまとめですと、えー、QGIS は Python と p y q u t でプラグインを構築開発する仕組みがあります GTFS 5開発したものなんですけどもこれを使えば GTFS を簡単に活用可視化し g t s を化簡単に活用化しか分析できます GTFS データは Pandas で集計確保しています Pandas の作法を守って高速化ということで、えー まあ、とにかくあの何性をですねどんなライブラリでもないですけどベストプラクティスというものがあるのでそこを守ることが一番まああなんかあの難しいことをする前にまず、えー、セオリーを学びましょうということを私は学びました、えー、発表以上になりますありがとうございました発表ありがとうございました、えー、スライドに質問が上がっているようですのでいくつか質問をさせていただきたいと思います まず一つ目です QGIS にインストールされている Python やパッケージのバージョン管理はどうなっているでしょうかバージョンが変わってプラグインが動かなくなるようなことはありますでしょうかととのことで す,、はいえーとですね、基本的に例えば、えー、バージョンが 3.26 というのがあったとしてそれを 3.20 とかにすると、えー、依存関係が壊れることはありえます。 ですけど基本的に前方の方向に行く分にはそんなに壊れることはないです。ただし、えー、こういう、なんていうんですかね、絶対に壊れちゃいけないんだというときは、とにかく実行条件を具体的にして、3.26 の Windows で動きますとか、うん、OS 間でもです、ね、ライブラリーのインストール状況が違うので、えー、かなり厳密にです、ね、固定する必要はあ り, ますすい、はい、ありがとうございますでは続いいてての質問に移らせていただきます。 QGIS のプラグインのテストはどうされましたか QGIS と PiQ とでテストするのが難しい印象がありますとのことです、はい、あとてもいい質問ですこれは 私, 私もです、ね、やりたいやりたいと言っても二三年経ってしまったというかですねあの、まあ、結構難しくてですねあの、えー、QGIS のテストっていうとですね QGIS の, 環境その実行環境というのがかなり特殊でして CI で構築できるようなレベルではなんかないんだなっていうことがなんかこの間、試してて分かってて、どっかのイメージがあって、それを使うと、ある程度の API まではテストをあの要は使えるんですけど、できるんですけど、かなりあの一部のモジュールがですねそれでもなんかあの依存が解決されてなくて、完璧なテストができていないという、多分これはできているところはいないのか、世界を見ても。 と思ってます。ただし一部とかで、えー、テストを導入している例は世界を見るとあるので、えー、全部にはないで き, できないにせよできる部分はあります。そんな感じになります。はい、ありがとうございます。えー、続いては感想になります、えー。停留所のグルーピングの条件言語化されれば腑に落ちますね。なるほどなぁと思いますとのことです。 ありがとうございます。えこの辺は実はですねあのこの運行頻度の開発というのはあの有識者のサポートあのこの辺り GTS とかですね長年携わっている方のサポートも受けていてそういった意味でも適切な条件の定義ができたのかなと思っております。うん、ありがとうございます。えっと続いても感想になります。えー、GTS f Google マップで捕まれてるんですね。知りませんでしたとのことです。そうですね。あのまあ、Google が 策定したのでマップスで使いたくて策定したのかなってまだ分かんないですけどはい。あと GTS ってあの日本だとバスっていうところに目が行きがちなんですけれども公共交通機関全般なので例えばフェリーのデータとかもあったりしますありがとうございます続いては質問になります、えー、本日の資料をインターネット上に公開していますかありましたら URL 等を教えていただけると嬉しいですとのことです はいえー、これはですねおそらくコンパスかなあのパイコン JP の中であの資料公開しますかみたいな形にあったってあの必ず公開します URL はまあまあ気になる方はぜひ私のツイッターをフォローしていただくとはい、えー、更新情報が得られると思います<笑>はいありがとうございますえー、続いても質問になりますえー、Python 等でシェ a プスファイルを作成する方法ってありますかとのことです。 おそらくシェイプファイルのことだと思いますね。えっ、ー、とですね、あるんですが、純粋な Python では、Python だけでは作ることはかなり難しいというか、結局、シェイプファイルはバイナリデータなので、えー、適切なライブラリーを使えばできるあ、簡単にできます。ということになります。はい、ありがとうございます。えー、っと、そう、押しましたら。 次の質問に移らせていただきます、えー。運行頻度の集計の同一の窃盗時は会社や地域によって異なるのでしょうかとのことです。これはですね、あの私は GTS を作ったことがないというところがあるんですけど、その有識者の方との意見交換で分かったことなんですけれども、あの GTS あれを人間が手打ちして作ってるわけじゃなくて、ね、あのソフトウェアがあるんですよね、作るソフトが。なんかそれで作るとああいうアイディの付け方になるんだっていうのはその時に伺ったことがあります。なので使うソフトによるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ついても質問になります。えー、QGIS のプラグインいつか作ってみたいと思っていました。初心者におすすめのプラグイン作りの始め方教えてくださいとのことです。 なるほどです ね,、えー、とですねかなり初心者には厳しあのまずプラグインの開発ってあのかなり明文化されてないところがかなりあってですね、まあ、とっつきにくい と, いうところがあるんですけれども、えー、それでもですねいくつか聞いたの記事とか私も書いたのもありますしそういうのを見ていただいて、えー、作り方ですか。 始め方なんかやっぱり私も一番最初作ったやつってこんなあったら面白いなってところがまあプラグインじゃないにせよ限定しないと思うんですけどそういうところがあるのでえ地図でえ簡単にですねあのグラフィカルな目で見て分かる結果が得られるえスクリプトなりがプラグインで作れるのでやってみたいことをやるというのが一番あの分かりやすいと思います。あありりががががとううございいまますすす、えっと、続いてのの質問になな、えー、北海道人でで帯広なのは何かか理由があるんでしょうか 交通量や人口がちょうどいいとのことです。ああ、そですね。あ、これはですね、あの、まず。ええー、拓殖バスさんだったかな。オープン、オープンデータでかなり初期から、出されていた。事業者さんが帯広だった。帯広の事業者さんだったんで、私もそれをよく使うということです。あと、私が北海道人ということもあります<笑>あ。なるほどですね。ありがとうございます。 えっと、では 続, きのあ続いての質問に、えー、なります。えー、今回の今日の話は、えー、GTFS ファイル群から不 可, 不可逆に変換する話、カッコ再度 GTFS データを書き出すことは考えていないだったでしょうかとのことです、はいえー、まず本日の話はおっしゃる通り不可逆に変換する話になります。というのも、まあ、GTFS データは正規化したデータベースなのでそこから必要なものを取り出す、必要な形で取り出すというのは、これは。あの 一方向になるのかなと思います。またその GTS 今ですね、要は不可 逆, 逆にっていうのは要は GTS を HJS とかで作りたいとかそういうニーズの話だと思うんですけれども、そこは間違いなくあると思っていてやりたいんですけれども、まああの簡単ではないですねっていうことが思っているところですね。はい、やりたいです。<笑>ありがとうございます。とでは続いての質問になります。 えーと、GTFS データは牛舎にも対応していると聞いたことがあるのですが、本当ですかとのことです。<笑>これはなんか誰が質問した<笑>のか分かりませんが、牛舎馬車とかだったらあった気がするんですけど、あの Google の、えー、その使用書があるんですけど、その中で、えー、そのどんなたその乗り物のなんか。 フラグがあるんですよね。属性の一覧、その中に確か馬車があった気がするんですよね。なんかはい、その馬車はあったはず。牛車は知らないです<笑>ありがとうございます。では続いての質問になります、えー。GTFS5 を使ってよく遅れるバス路線を調べられそうでしょうか。運行データも GTFS 準拠で公開されているのでしょうかとのことです。これはですね、おそらく、えー、GTFS5 は正しいダイヤで、だい事前に定義したダイヤ 通りに、えー、要は表示するので遅れるっていうことがもうそもそも存在しないわけですデータ上に。でこういうことをしたいんであればまあ GTS ボーはできないんですけどその GTS リアルタイムを、えー、うまいこと使わないとならないのかなと思います。ありがとうございます。と続いての質問になります、えー。GTFS は鉄道のデータもありますかとのことです。ああとですね。えー 鉄道こう例えばですね札幌の市営地下鉄の g t s データというのが存在しますなのでまあ鉄道にも対応できると思いますがまあ世間的には日本であんまりまあ見ないかなというところですねありがとうございます、えー、時間的におそらくこれか次が最後の質問になります、えー、GTFS5 は GTFS の時刻通りにシ ミ, ュレー シ, シミュレーションをすることってできますかとのことです ここの時刻通りのシミュレーションというのが例えばえ12時に出発して12時10分に着くという時に12時5分にどこにいますかということを意味しているんだとすると技術的には可能だと思います要は間を保管して位 置, を特定するえ位置を計算するということは可能だと思いますそこはあのやりたいことをリストとして g t s ですね異臭には私が自分で3ヶ月ぐらい前に登録してまだ何も手をつけてない状態です はいいありがとうございますでは最お時間になりましたので、えー、井口さんのトークを終了といたします。